I think someday I won't be able to sing a song. 私はいつか歌が歌えなくなると思います。I think I will work as a nurse until I can't speak. 私は言葉が話せなくなるまで看護師として働くと思います。I'm really sorry I can only pray. 本当にすみません。

私は祈ることしかできません。I will continue to pray for the health and peace of all the countries of the world。私は世界中すべての国の健康と平和を祈り続けます。Please protect your precious life.

あなたの大切な命をどうか守ってくださいゆっくりと12月の明かりが灯り始め慌ただしく踊る街を誰もが好きに

「僕は走り閉店間際」「君の星がた椅子を買った」「荷物抱え電車の中」「一人で幸せだった」

「何もかもがきらめいて」「がむしゃらに夢を追いかけた」「喜びも悲しみも全部分かち合う日が来ること」

「いつかのメリークリスマス歌いながら線路沿いを家へと少し急いだ」「ドアを開けた君は忙しく夕食を作っていた」

心しけに「プレゼントを見せると君は心から喜んで」「その顔を見た僕もまた素直に君を抱きしめた」

していた「何もかもがきらめいてかむしゃら

ことはな「いと言った後で急に僕はなぜだかわからず泣いた」「いつまでも手をつないでいられるような気がしている」

ニューイヤー人を愛するということに気がついたいつかのメリークリスマス立ち止まってる

そを「誰かが足早に」「通り過ぎる荷物を抱え」「幸せそうな顔